どうも、キリさんです。それでは、前回の続きをご覧ください。 これで、ついに全工程終了です。それでは、完成したマークザインのフォトショットです。 でしたか今回はモデロイドのマークザインを組んでみましたがかなりのセモ者でした武装がかなり大きく特に結晶はなかなかに重たいのですがある程度は保持できるしっかりした関節でそれもあってか手では奥まではめれないほど硬くとても大変でしたそれと普段触っている関節とは全く違う動きをするのでポージングを模索している時はずっと頭が混乱していました ですがかなりいろんな方向に動かすことができるのでとても面白かったです何よりファフナーのデザインはやっぱりかっこいいですよねこの「モデロイド」というシリーズはグッドスマイルカンパニーのメカスマという部署で展開している1シリーズなのですが 最近ではことある度に30作品近くの新商品を発表している勢いのあるシリーズで私はここのスタッフ様方の今後の活躍にかなり期待しているんですよねなのでぜひ寿屋さんと切磋琢磨してこの2社ともにタミヤに並ぶ日本を代表するプラモデルメーカーになってもらいたいと心から思っていますそれではそろそろ終わりたいと思いますご視聴 ありがとうございました。